は<音>いよ、やうん はい、どうぞ。こちらでおくつろぎください。 いいですかどうですかあ、ぽんちゃんがすごい横向いてるぽんちゃんぽんちゃん誕生日おめでと う, でとうよいしょかわいいかわいいかわいいよねここがピンクでかわいいでしょぽ女の子らしいでしょぽん暗がりにそうなの<笑>しかも、ハッピーバースデーの文字に隠れている<笑>そうなのなんだっけ 8歳ねぽん<笑>ちゃん。お誕生日、おめでとう。おめでとう。ぽんちゃんに。小さなプレゼントです。ぽんちゃんにプレゼントって言ってもね。うん、こんな。ぽんちゃんと。グレーだけどね。うん、ジャン君みたいだね。こんな。 みけ猫。みけ猫だけどね。<笑>そしてタンスかな。タンスと階段のタンスとこれは鶴尾？違うよ。金魚鉢だね。ああ落ちた。はい金魚鉢ピントもう合いそうですね。あた。こんなの買ってみました。ハッピーバースデー to you。 本ちゃんおめでと う, でとうこんなに豪華にしてみましたよ全部いただき物です何度も今日は言うよハッピーバースデートゥディユー<笑>ではなく<笑>お誕生日おめでと う, でとう本ちゃん本ちゃん丸い背中してます<笑>で、これは リスマスよいしょ。 クラフト工房クレアルハーフベッドーじゃーんいい。はい、ワンちゃん。これは我が家から、我が家から。<笑>ええー。ワ ン, ンちゃんのお誕生日のプレゼントです。はい。は<笑>い。すんごい。すんごいすんごい。 ああ、一番。いいね、ぽんちゃん。うっちゃしいね。めっちゃうれしいね。すごいね。ぽんちゃん。やっぱ、ここのはね、硬くていいんだよね。大好き。ぽんちゃん大好き。クラフト工房クレアル<笑>すごい宣伝になって<笑>。ということで。なんで二つあるのかというと。 2つ買うとちょっと送料が安いっていうこととあとちょっとプラスすると送料無料っていうのに惹かれてもうね現代のの消費者の典型です<笑>だってさどうせ絶対また買わなきゃいけないわけでしょ<笑>、はい、ということで2つ並べるんではなくて1つはストックに。ストックですいやうちの場合はですね 超も早い早いめっちゃ早いのはこの人ですでもそれでもこのシリーズこの会社のやつは持ってるわけよ、うん。あれが去年の誕生日だしょああでもかなりなポロポロだからねあでもあの端っこはキャンくんがかじったからですよ<笑>でもね<笑>みんなね大好きなのこの黒く、はい、たくてね どうもありがとう、ありがとうございます。ここの会社にお礼言っちゃった。だって、日本製だしさ、しっかりしてていいんだ。これはまたこれは、今まで買ったことないから買ったことないけ ど, こいけど、ね、この形、ほら好きだから、前にいただいたのと似てるでしょそれで、うん、この形好きなので、はい。ということで、なんか、いっぱいもらったよ。こんちゃん。はい あるよ、ポンちゃんはい。ということでしたポンちゃん、明日は普通の日に戻るよこんなにチヤホヤされないんだよ364日はチヤホヤされない日なんだ毎日チヤホヤするよね、ポンちゃん、うん